はいどうも風神ジャパンゆうです。えー、本日も演出動画を撮っていきたいと思います。はい、えー、今日撮っていく動画はですね、えー、前回の動画でもお伝えした通りモーニング娘。の新曲 MV のリアクション動画を撮っていきたいと思います。はい、それでですね、えー、この MV がです、ね、本日公開されたんですけれども、えー、この曲の発売がですね、12月8日に発売されます。で、今回はトリプル A メシングルとなっています。 はいえー、どういうことかっていうとですね、えー、とトリプル A メインシングルってそのシングル CD っていうのはあのー、まあシングル曲があってカップリングがあるでまあちょっとカップリングってねサブの曲の感じがあるんですけれども今回のトリプル A メインシングルなんで新しく出る3曲これが全部このメインを貼れる楽曲これが3曲できましたよっていう発売されますよっていう感じの意味で捉えていいのかなと思います、はい、それでで、えー、今回のシングルはですね 佐藤正樹さん、まー、あ、ちゃんの卒業シングル、ラストシングルとなる曲になってますので、それに応じて、ですね今回は CD ジャケットにもまー、あ、ちゃんがセンターで映せたりします。はいでその中で、ですねいくつかの種類があるんですよね、ジャケットに。例えば初回限定版だとか、通常版だとか、で、まあ、ABC とかあったりするんですけどもで、いくつかある中で僕が一番お気に入りだなと思ったのが、ですねまー、あ、ちゃんが。 真ん中にいてそこをですね、えっと、ハート型の形を作って周りでみんなが囲んでいるっていうジャケットがあるんですけれどもこれが確かビートの惑星のジャケットだったと思うんですけれどもはいで、えっと、それがね卒業っていう、ね、のもあってなんか僕個人的にうるっときてなんかジャケット見ただけで感動してしまったななんて、はい、思うんですけれどもえ皆さんも特にあのー。 マーチャん推しの方、ね、とかは、えっと、このジャケット見ただけでも僕のようにうるっときたんじゃないかななんて思うんですよねはいで、えー、今日はですね早速、えー、こちらの新曲「Teenage Solution」の MV、えー、これから見ていきたいと思いますんでほ、はいほ行ってみようレッツゴーお始まった来ていな青空 バイントおしゃれ。うわ、なんかすごい。綺麗。かっこいいね、なんか。 最新のメンバーがめっちゃ好きここ。 みんなめちゃくちゃかっこいいなんか綺麗系の すごいなんかかっこいい系でちょっとアップテンポだけど聞これますね大人な感じの MV ですね 今。 すごい、いまあダンスもねやっぱキレキレでいいですけどああなんかすごいこれヒットするんじゃないですか 若い順番はこれだけ大人にね。表現力があるってすごいな、ね。うまーちゃんかっこいい。 そうじゃないこれうわマジかいやこれすい<音楽>はいご覧 い, いただきました ンネソリソューション MV いかがだったでしょうかいやーもう素晴らしすぎたねあの僕初見で見たんですよ今回ね配信されてホヤホヤだったんで、はい、それで何ていうかもうイントロが最初あの静かめなね曲なのかなバラードなのかなと思ったんですけどそっからってルルルってピアノが展開してってですねなんか大人な女性の曲になってたのかななんて思いますねで なんか一番若いね3人のメンバーこまれちゃんめいちゃんりおちゃんこの3人がこんなにも大人の表現の仕方をするんだなと、まあ、もちろんねその長い活動をしてるメンバーもすごいんですけどもその一番若いメンバーがそれをできるっていうのがこのこれからもモーニング娘。安泰だななんて思うんですけども、まあ、やっぱりねあのまー、あ、ちゃんの卒業曲なんでまー、あ、ちゃん の, その歌わり結構あったかななんて思うんですけどもまあ僕ね なんといってもまー、あ、ちゃんの歌声大好きなんで非常に嬉しかったですしなんていうかなその憂いげな表情をしながらでたまにねあの一瞬見せる笑顔 奪われますよね、でなんかあの近年のそのなんか落ち着いたまーちゃんもいいんですけども僕自身その最近あのモーニング娘。のファンになったんでその知識的にまだ浅いところが全然あるんですけどもその中でその昔のね動画もたくさん見るんですよであのまー、あ、ちゃん の, その昔のなんか元気な感じその天真爛漫な感じ っていうのがこの MV で、えっと、見て取れてそのクールな感じ天真爛漫な感じ両方がなんか合わさったもうワン、まあ、ちゃんいいとこ取りみたいな MV だったのかななんて思いますね本当にねなんか美しかったですね大人の魅力がマシマシで素晴らしかったですでねこの曲は、まあ、前回の動画でもお話しした通り多分ワン、まあ、ちゃんの卒業コンサートで、えっと、披露されるのかななんて思うんですけれど も, もぜひねあのライブにねもし行ける方はですねもう 目にね焼き付けてほしいですしまー、あ、ちゃんが卒業してからもですねなんかソロ活動で最初はその歌配信とかからなんかしてくれるみたいなねお話もありましたけれどもそれをちょっとまた楽しみになるというか、まあ、今後も、えー、とずっ と,、えー、とまー、あ、ちゃんのね健康第一でそして、えー、とファンの僕らたちもまー、あ、ちゃんの活動をですねマイペースに、えー、と見守りながらですね一緒に楽しんでいけたらいいななんて思ってますね。 はいまあねあのいろいろ言葉にして本当はまだまだ伝えたいことがあるんですよただなんか僕口下手でねなかなかうまく伝わらないんでその辺はですねまたあのおいおい動画とか出してですね、えっと、伝えていければななんて思いますしこれからもですね、えっと、まだまだその僕知識浅いんであの皆さんからの、えっと、おすすめの曲えこれのコメントをですねお待ちしておりますのでえぜひともよろしくお願いいたしますはいということで ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そして先ほど言ったようにですね、えっとコメントも随時お待ちしておりますので、そしてですね、えっと忘れがちなのがチャンネル登録ボタンの隣のベルのマークですね。 こちら、えー、通知ボタンとなってまして、えっ、ー、と、僕の動画が出た時にですね、いち早くお知らせしてくれる機能になってます。はい、そちらもですね、ぜひとも、えー、設定しておいてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、えっ、ー、と、これからもですね、えっ、ー、と、また、えー、モーニング娘。の動画だとか、上げていきたいなと思ってますし、えっ、ー、とね、ハロプロとか、モーニング娘。のファンの方にですね、えー、たくさん、 曲を例えばね、えっ、ー、と、ナルシスかまってちゃんとか、あと、マードゥーのね、映像とかもすげえ好きだなーって思ったり、まあいろいろね、お伝えしたいことがたくさんありますので、また今後ともね、よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう !See you next time! バイバイ